はいはいくいさいはい青踊りというのは今踊り機の音が鳴ってますよね121212こういうリズムなんですよ2拍子の1212この12に合わせて足が動きます足が右左 お客様は足を動かしてみてください。右、左、あ、逆かな？ごめんね。<笑>はい行こう、右、左、はい。この右左の足にこの手がつきます。 左右右簡単ですよね、えー、右と左交互を押し出せば泡踊りはい、音楽の踊りになりますあとはこの踊りに楽しそうに笑顔を作って声出してもうすぐ楽しみに泡踊りになりますはい、ではここから踊ってまいりますので、えー、踊り手さんは中に入ってくださいで、お客様は 中に入って踊ってよろしい今日は特別に一緒に踊りましょうという会を作りましたみすか？え渋、ー、谷連長が冊子を持っておりますので、ねえー、皆さんいい踊りをされた方々には、えー、この冊子を差し上げたいと思いますはいでは踊り手さん中に入ってください こうちはキッシュみただいなっとこっち見てください。あれあれ はい、どうもありがとうございます。 でりりになりますが、また3時から4号線の方をずっと流して踊っていきますので、えー、よさこいも見つつ、また阿波踊りも見ていただければありがたいかなと思います。草、え、加、ー、市の久々祭りは、阿波踊りもよさこいも見るより、全国でも珍しい地域で皆さん、本当に。